一日祭りがみんなでわっしょいわっしょい、ね、楽しい一日さあ夢のこの後にもまだまだ続きま す, 続きますからねでは元気になる小花踊ってまいります間によいや「よいやよいや」なってあげますからもしよかったらストレッチがまずにね伸び伸び伸び伸びなんてしてみてください なるほどな。と思います。<笑>そして、なめがたしの可愛 い, いマスコットのなめりみこトちゃんの登場でございます。今日は一緒に来てくれるそうです。やったー、お祭りだからね。一番持ってわっしょいわっしょいオッケー。それでは、行きましょう。それでは参ります。 Oh, he k n o w w care about your f r i e n o s